きょうも前の回は今回、お見たま市を中心に活動されている花野さんとフォローさせていただき参加しています。 いきたいと思います。そして、今日この会場にいる皆さん、そしてこの第5町に素敵な奇跡が起こることを信じ、演舞したいと思っております。それでは参ります。そして。会場の皆様に。ライト y e a h Thank you.